まあスマイルとポーズを決めていただけたらなと思いますので。はい、はい、じゃあ早速、ワルコサっいう方からね、挙手でいきましょう。挙手がなかったら、もう俺が出ていきますよバン、はいそ。それはそれでいいんじゃないですか。はい、まあ、確かに。かそれはそれでいいですか。じゃあ海野さん、いきましょう。やはい、や い, ややいや、いや、自由じゃないですか、自分で。お約束やな私、だと思う、思あ、わ、まあ、かりました。 やりますしょうましょうだめ<笑>で す, やりす、行きましょう、まあね、最初にやったほうがね、確かに早くましょう一か、一番高身長ですからね、確かに、えーあの、スランとしてるモデルイプですスラスラスラさということで、ねねね、カメラマンね、えーうん、カメラの方見ながら、ポージングしてください、そして視聴者の皆さんね、ね<笑>スクショって単語、知ってますか、そのチャンスです、<笑>さあ行きまそれじゃあ、海野さん、ポージングとスマイル、お願いします。 <笑><笑>あいいよあいいよいいよいいよいいよいいよいいよ<笑>いいよ<笑>いいよいいよいいよいいよこれ<笑>結構動くんだ<笑>んううスマイルデザイです<笑> やってるところ込みでね、また良かったかもしれない。かいいいでですすかいいねか、今の見てもらったら、やっぱパシャパシャと音が鳴るんで、その時に、ね。こんな鳴るんだ。ね、で、俺も、俺も驚きました、俺の時一万も鳴らなかったなって。でも、取らなかったんですよね。うん、悲しい。でも、やっぱコメントも、かわい可愛い、かわいい、かわいい。ファーストフード、ファーストフードと聞いております。分かってく0円さあ、行きましょう、じゃあ、武田さん行こう。 いやムーーとか言ってーすいや次ぐらい当ててほしいなじゃないんですよ<笑>終わりにいけばハードル上がるなじゃないんですよ<笑>きましょうよろ<笑>しいですかちらですよ<笑>さあそれじゃあいりましょう、ね、さあ、ね、それでは い, い行きますよ武田さんのスマイルポーズお願いしますいああー いいいいいいいいいいいいよ、いいよ、いいよ、いいよ、よ、よ、てるああ、きやいい、っちゃじたいいよとやいい、あ い, やや<笑> い, よいいああ、いねねね、いやもうってなるまで終わーってなるまで終わりません。 わーってなったら終わりです<笑>それまで頑張っていただきた い, い, いじゃあ行きましょうじゃあそう言ってたほかぜさんいきますかやありがとうございます言<笑><さ> っ, <笑>、ね、ってみるもんですよ<笑>さあ一体どのような感じになるでしょうかうあ案外あそこに立つと緊張したりねするんですよあさあそれではあ参りましょうほかぜさんスマイルポーズよーいスタートいいのいいのいいのいいいいよ い, い, よ い, いよ いいあ、いいあ い, い, 完成あ い, い, いいよああいいよあーいいよああいいよ い, いいよああいいよいいよいいよかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいそう河合さんの中にかっこいい姿が見えるのがねやっぱり岡津さんらしさも出たのいいでしょう。イケメンイケメンといてますありがとうございますいいですよいいです よ, い い, ですよいいよじゃあ天樹さん行こう なんでなん で, でやだよって言いましたけどダメですいや大丈夫です、今日サリーちゃん絶好調だ絶好調、はい、あ絶好調絶好 調, 絶好調すげえ、珍しいな本番で絶好調であってほし い, 前に全部ほしい、ね、にハドックではもう素晴らしかったわけですあさぁ 行きましょうまあ今までの流れだと多分足からこうやって上がってくるかなみたいなね感じもあるんでその辺も意識していただきましょうじゃあ行きましょう天樹さんのポーズスマイルよーいスタートあれー乗やあいいよいいよいいよポーズが綺麗だよ立ち姿が綺麗だよ表情も綺麗だよ動きが速い よ, 速いよ連載のありがと 短いやみんなまた後ろからね「いいよ!」とか言っててもね多分結構乗り、ね、気持ちが乗ってきますからいいんじゃないですかねえさあそれじゃあ行きましょうかじゃあこの白澤さん行きますかははいはいはいははいはいはいはいはいいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいいいはいはいいはいはいはいいいはいはいいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい ねえ<笑>さあ、それでは期待の新人、えー、ねえ。行<笑>きましょうか。あはい、さあそれでは白沢さん、スマランドポージン グ, ジン グ, ジング、よーいスタート。こっち見えんね。な！え、何なの？かなえさん。かなえさん。セクシー。が、えー、セクシーが過ぎて。セクシーが過ぎて。えー いやこれはねいい。はい。変わる。ちょっと自分何してたか覚えて い, いや覚えてるでしょ。いやセクシー表してすごいセクシーはいセクシーがクー、ね、セクシーが入ってセクシーが抜けてました。す, ね、すごいもうプロの犯行だということで。すごい。すごい。あれ す, すごいね。ドキドキ確かに。確かに。いいですね。<笑>ちょっとね今ねあれなんであどうやったらできるんだろうみたいな。<笑> いいですね。どんどん行こう、鈴花さんいやですなんで透明人間になりたい何を言ってるんです か, か い, い, いや、透明人間にグラビアポーズとりたくなくて、えー、透明人間になりたいのは変な話ですいやーやーーやっときましょうえでもせなんか対決してたよね、かなえちゃんいや、セクシーはできーよー い, い,、ね、い, い, いや、いけますいけます、えー、かわいいやつ、かわいいやつでいいからかわいいやつでいいから、いけるってかわいいやつでいいって、えー <笑>もう今パシャパシャってなってもおかしくな い, いな<笑>、ね、じゃあ行きましょう<笑>鈴花さんさあそれではまりましょう<笑>鈴花さんのスマイルポーズお願いします<笑><笑> 見てたよン<笑>といてくださいなんでなん<笑><笑>でよねこの現場においてトッポは向けないでしょいやー可愛い可愛 い, い, かわ い, いたくさん来てます素晴らしい恥ずかしいいいですよ い, いいです よ, いいですよさあ続いていきましょうか<笑>じゃあ西条さん行きますか<笑>お お, おなあごめんえ今日二つかくっかんですね い, い, いやいいそう俺ずっとねあんま<笑>俺が言うと変かなと思ってるすげえ可愛 い, いなと思ってる<笑><笑> だ俺が言うと変だろうなと思なったのは家だから。言ってください。言ってください。通院っておじさん現れましたよ。通院って通院って。<笑>いや乗り切ったみたいな感じでしたよ、ね。もう終わり。ね、ちょっとワンポーズぐらいちょっと。いけるわ。いける。行ってみる。いろんなページンがあるから。うん、そ, うそうそう。座ってもい い, よ い, い。座っててもいいの。あっと、とあ、そう、前でね。<笑>いいよ。前で結構座ってもいいの。 そう今のはちょっと盗撮ですからやめてください今 の, は 今, のは、ね、今のはダメです早いな早いな、うん、じゃあ1ポーズだけでもいいですよさあそれじゃやってみましょう西条さんのスマイルポーズお願いしますお願いしますあああ あいいいいいいあ、あ、あいい、あ、あ、ここれあ、はい、あいいれはれでますげ<笑>りがとうございます、怖 い, 怖 い, よいやっちょとめて西ださん。記者会見始ままったんんかありがとうございいすさ素晴らし いやいいですよいでますねそう可愛い可愛 い, い, いたくさんやっぱ着てますよちょっとね盗撮盗撮ってなっても、ね、あまりにも盗撮そうあれは良くないですけどでも、ね、素晴らしかったいやいいですねいやみんないろいろなタイプのグラビアの写真のねポーズありますからいいんじゃないですかじゃあ倉岡さん行きますかはい<笑>最後にあれにれてプ<笑>レッーー<笑>よかった最初には 振りですご<笑>い。いいよ。あ<笑> いい<ス>いい、るんんお何何してだ<笑>何しててだだだ<笑>クリア<笑>いやいや、できてた驚いんですけど<笑>よくないですけどよくない。 わかりました。い, いや素晴らしかったです。えっ、ー、とあとやってないのは高辻さんと宮さん。顔もやる。どう二人でじゃあやってみます？<笑>せっかくなんでね。ええいいの？そういうのいやだってそれわかる。同率1位だったらそれもありえますし。ねそ う, そうそうそう。ね、そう二人だからこそ取れるポーズもあるんじゃないですかね。 仲良しななんだろうな、ね、さあ、それではまいりましょうお二人のスマイルポーズよいスタートあ い, いよあいつあつて、もっと いいぞいやもう完全今、えー、もうう完完全全今フライでいれした海野さんがまうたきこの間に旋回したんじゃないかってくらい。えー、や、 出ちゃったぐらいの、たたそう、でも、こういうグラビアもないわけじゃないですから、えー、それはね。いや、素晴らしかった。い い, す い, い, いですね同率一。そう、可能性もあるんで。ねいいねね、そう、いや、やっぱり、いや、ね、女。